本日の銀の真珠は残念でした。皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月15日、みんな大好きパタプラさんのセリフを回収しに来ました。でも、どうやら去年と同じセリフみたいですね。パタプラさんの今後の活躍にご期待ください。ロスターのお題が更新されました。 バージョン 5.5 後期からお題が4つ出ることもあるとのことでしたが、早速4つ出ました。下2つが錬金釜の案件なので、今の錬金釜の状態を確認しましょう。微妙ですね。明日に回しましょう。そんなわけで、バージョン 5.5 後期のストーリーを進めていました。でも、何をやっても重大なネタバレにしかならない感じだったので、お茶を濁します。 とりあえず、今はこういう状態です。アンルシアがこの部屋からいなくなったことは、今までにも何回もありましたよね。詳しいことは言えないのですが、まだまだ先は長そうだったので、そういう状態のまま、一旦戻ってきました。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。